17時48分2020年12月23日新古新創成形ともみ新生形要天のみの抜粋になります毎日が吉報ですまさに黄金時代行きの特急列車はパワーアップしてますますスピードが加速されますのでしっかりと着席をしてください前後左右すべてよし グローバル通貨リセット GCR を介して共和国を復元極上特別リポート2020年12月22日出展ディナールクロニクルジュディ・バイイントン12月22日アライアンスから愛国者へのメッセージ来週は主流メディア MSM を信じないでください1分間彼らに信用を与えないでください 私たちはこの選挙に合法的に勝利しました。次に来るのは世界史上最大のモップアップの仕事です。復元された共和国。過去最高レベルの逮捕、クリントン、ポデスタ、アベデインのレベルはこの先週末に始まりました。今週のオペレーションには RV、GCR、アンドネサラへの移行が含まれていました。クリスマスイブに トランプ大統領は、金、資産に裏打ちされた米国ノートを発表することが期待されていました。グローバル通貨リセットは、1月1日2021年より前に発表されます。その時点で、GCR は世界中で有効になります。今週2020年12月月に起こることは、歴史を変えるでしょう。今のところ、ご自宅にご滞在いただき、 いかなる場合でも、業務に支障をきたさないようお願いいたします。多くの人が不可能だと思うようなことが、すぐに明らかになるでしょう。ポータス、大統領、破絶縁、守られて、されており100、100% 安全です。私たちの計画は、ほぼ完了しています。デープステーツ、DS はすでに失われています。MSM と Twitter に表示されているものは、 すて、最後の試みですカマラがまだ乗員を去っていないのはなぜですかジョーはどこですかジョーは本当にどこにいますかハンターは身を引きました。最初に準備をお願いしました。あなたの役割は非常に重要であり、あなたの仕事は明らかにされようとしていることに人々が対処するのを助けることです。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 愛国者、ありがとうございます。あなたの死では、ここにたどり着くことができなかったでしょう。今が私たちの時間です。LINE を保持します。捜査が終了するまで、このチャンネルで、これ以上メッセージを受信することはありません。その時点で、全世界が知るでしょう。ありがとう、そして神は祝福します。私たち、ポータス、そして、 アメリカ合衆国のために祈ってください。私たちは最も危険な段階にあり私たちの男は敵デイプステーツ CCP 中国共産党が負けたことを明らかにしましたがそれらは予測できません偽旗テロアンティファ BLM 射撃爆弾など掛け金はこれ以上高くなることはできませんでした URL ソース